2007年5月、ネットで探した画像を利用して、本格的にエプリー法を実行して、即座に治った。嘘のようだった。浮遊磁石痴漢法とも呼ばれ、良性発作性遠いめまい症の治療法で、自分でもできる。症状は、枕に頭を下ろしたとき、上にあるものを取るとき。 長い歩行でわずかなふらふら感が出るといっためまいだ。最初は驚くが、症状は限定的で、命に別状はない。再発もするが、ベッドに寝て頭を傾けると治せる。日本で最初にエプリー法を紹介したのは、弘前大学医学部自備咽喉科の一条弘明先生で、今は青森県弘前市で開業している。 〈2006年2月に書かれた先生のサイトを紹介したい〉〈早いもので私が医療に携わるようになって20年以上が経ってしまいました〉〈その間医学的に最もショッキングだった出来事はアメリカのエプリー先生による論文との出会いです〉直訳すると 良性発作性遠いめまい症に対する治療の浮遊磁石痴漢法という題名なのですが大げさに言うとその後の私の人生を変えてしまった論文とも言えますあれは確か1993年だったと思います恩師の教授が体感され 私は弘前大学医学部自備院喉科の講師に昇格し、めまい外来で眼球運動を中心にこまごまと研究をしていたのですが、さて次に何をやろうかと模索していた時期でありました。医局で偶然このエプリーさんの論文を目にしたのですが、当時、 良性発作性頭位めまい症は自石器の異常であろうと考えられていたのでにわかには信じられず、ほんまかいな、というのが第一印象でした。この論文の内容を簡単に説明すると、内耳の半規管の中に卵系脳から剥がれた小さな石が銘入し、それが頭位の変化により動くために異常な内リンパ流動が起きて、 めまいと眼神が生じるさらに美容院で洗髪する時の頭位と同様な懸垂頭位から連続して頭位変化をさせることによって石を乱形脳へ移動させ治湯せしめるというものでありました自分の目で見たものしか信じないという疑い深い陰険な性格の私ですから早速外来でその治療法を試してみました すると見事にめまいと眼神が消失したのです。その後症例を18例蓄積し、有効率が 80% 以上だったので喜び遺産で論文にし、日本自備員工科学会会放、という、一応日本では最上位の学会誌に投稿したのですが、なぜか最初から掲載不可で帰ってきました。 陰険だが温厚な性格の私もさすがにムカついて、日本耳鼻咽喉科学会を辞めようかとも考えたのですが、妻子を路頭に迷わす危険性もあるので、なんとか踏みとどまりました。仕方がないのでワンランク落として、耳鼻咽喉科臨床という雑誌に投稿したところ、すんなりと掲載してもらったのでほっとしました。それ以来、 自闇鋼鋼科臨省という雑誌が大好きです。このエプリーさんという方はアメリカのポートランドで開業している自ビ会で、前述の画期的な浮遊磁石痴漢法は随分前から言っていたようです。しかし、学会では全く相手にされず、気違い扱いされていたのですが、 患者さんの口コミから徐々に評判が広がり、アメリカの専門医講習会に招待され実に指導するようになってから一気に知名度が上がり、おそらく現在では世界で最も有名な自備会でしょう。今では世界中から患者さんが押し寄せてくるそうです。このエプリー法は、 私が日本で最初に、平行神経科学会、で紹介したのですが、なかなか理解されず、眉唾じゃないの、という冷たい視線を浴び続けたのでありました。おそらくガリレオも同じ気持ちだったでしょう。しかし、この治療法は内耳の解剖と病態整理を理解してさえいれば、特別な装置は必要ないので、その後、 広島大学や愛知医大などいくつかの大学で追試がなされ徐々に効果が理解されるようになりました2005年の耳鼻咽効果専門医認定試験ではついに浮遊辞石痴漢法が出題されるまでに至りやっと市民権を得たといえそうです何しろ 以前はめまいの研究といっても病態を探るための検査に関する研究ばかりで治療に関してはこれといったものはほとんどなかったのですからこのエプリー法は人類史上に残る革命的な発想といえるでしょうその後私は1997年に開業し ほとんどメスは捨ててしまい、外科的治療がうまくいった時の喜びを感じることは少なくなったのですが、このエプリーさんの浮遊辞籍理論をもとに内耳の病態を想像し、治療に応用することでなんとかリサーチマインドを忘れずに済んでいます。どんな治療でもそうですが、やはり患者さんが治ってくれるのは嬉しいものです。